初出し情報を明かし、スタジオが驚く場面があった。騎優太、初出し情報告白。この日、同番組では、一番モテる男を決める、モテキング、プリンス選手権を実施。キックマシーン対決を行うことになり、開始前に意気込みを問われた騎は、蹴りのほうガパンチよりは自信ありますねと切り出し、一応空手とかやってたりと明かした。これに MC の劇団一人が、空手やってたの。 と騎士の初出し情報に驚くと、実はやってたんです。あまりテレビで行ってきてないんですけどと告白。続けて劇団一人が、ンちゃんはよく言ってるよと目、まあの神宮寺雄太の空手経験は聞いたことがあると話すと、神宮寺を立たせてあげるために行ってなかったと今まで公言していなかった理由を語った。その後、空手の帯はオレンジ色で、年長さんまでやってましたと明かした騎士。オっと意気込み。